今回も引き続き春花うとうさんにいらしていただいております、はい。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあのシャチがちょち ょ, ちょ<笑>飛んできますけど、<笑>ひまりちゃんももちろんいます。今回は、えー、ダンスルーツ編ということで、まあ軽 い, いですかね。えー、イエーイ！<笑><笑>聞いていきたいと思います。まずえっ、ー、と春花さんの、はいえー、ダンスをいつから始めたのかなっていうところをお伺いしたいんですけど、はい、いいですか？はい。私はえー。 小学校5年生の時に、はいえー、と地元にあるダンススクールに通い始めました小学校5年生からなんですね、うんうん、自分からやりたいって言ったんですかそうまあまあ、うん、お母さんがこんなのできたらよっていうのは、うん、まあ見てくれたけど、うんまあ、私がその前からちょっとダンスに興味があったからっていうのもあって母親に紹介してもらってうん、うん、て感じかなジャンルはどっちかっていうとヒップホップより うん、のなんかファン か, から、えーうん、そちらのダンス教室って何年ぐらいかっ、えー、と高3で一応卒業なんでじゃ学生時代にダン、うん、ススタジオに通ってたってことですねそうそうそうそう部活とか忘れずもダンススタジオにすぐ行くみたいな感じですか、うんうん、そうえっ、ー、とねダンス部は高校あったから高校でもダンス部で学園祭で踊ったりとかしてたダンス部だったんですねそう 私が習い出したからダンス部を作ったって言ってくれてて<笑> 小, 小学校でダンス部も作ってよっぽどじゃあ先生たちも注目してれ知られるというか踊るのは好きやったからそうねなんかその時流行ってたスマップのもう年ばれるかもしれないけど<笑>スマップのシンクとかをなんか あ, あ, あ, あ, あの体育館で踊ったりとかもしてたね 小5ぐらい、まあ、中高とこ う, こういうグループ好きだったなとかってあるんですかダンサーで ダンサーーでででもももいいですしアーティストさんでももちろんですし、まあ、そうねその時やっぱスピードスピード、うん、スピードは好きやったかなやっぱ本当にかにっ や, やっぱり本当に同じ世代ちょっと上の世代だけど、まあ、同じ年ぐらい で,、うん、でタス4人とアクターズスクールの当時はめちゃくちゃ憧れてそうやっぱ安室ちゃんとスピードやっぱその沖縄アクターズスクールっていうのがすごいブランド、うん、流行ってました、ね、流行ってたから たのよそうそれはねなんかすごい憧れてたやっぱりそうなんだみんなやっぱりそこから大学に行かれえ大学には、うん、大学は4年の大学行きましたっ、うん、そっちで「兄、う、弟、ん、のボイスティックダンサーズ」っていう大きいダンスサークルがあってそれはその、えー<笑> 面白いなぁ、決まりちゃう面白いな<笑>そ。そこの、その兄弟のダンスサークル。はい。出ましたね。一回、一、はい、回生の時からね。学生時代も、どんどんどんどん、トントントントン、ママにもトントンします。<笑>あの、まあ、ダンスにどんどん、のめり込んでいって、<笑>ダンスもダンスサークルもやったし。こっから、社会人になっていくじゃないですか。ど<笑>うし、ん、て、うんはいこうっていうの。ダンス、どうしていこうっていうのあったけど、やっぱやめる。 はそこにはなくて、これまで小学校から1回も辞めずに大学まで来ててやっぱりダンスが好きだったからダンスを辞めるっていう選択肢はなかったけれど二十歳の時に初めてインストラクターのお仕事をさせてもらうようになって。 また教える喜びっってていうのも味わってただ私はそのその当時その四大に行ってたので1回はこう社会人として書かない、うん、ねそうそうそうっ て, うってなっててまあその時その英語も私すごい好きだったので留学したりもしててなんかまあ旅行会社とかそっち系のところに就職したいなと思って就活とかもしてたんだけど結局はアパレルの会社にえと1年ちょっと。 あの普通にああの 新, で新卒で入って、えー、でそこ と, そうそこと週1回 の, その、えー、とインストラクターの仕事も両立しつつうそうやってました。遅い時間にしてもらって、はい、その9時からとかにしてもらってその仕事が終わった後に教えに行くっていうのを。 社会勉強してもまでみた い, ないなそうそうそうずっとする気なかったな社会勉強、えーえー<笑>まあ、その経験も、まあ、よか今はよかったなと思うしそうそうだから、まあ、最低1年働いた後はまはあ、ダンスのインストラクター ダンサーとして生きていきたいなっていうのはその4年生の時にも思ってたはい。じゃあもうバリバリ関西だとダ、うん、ンスコンテストとか、うん、ダンスバトルっていうのも、うんうん、あのたくさんあると思うんですけど、うんうん、バトルとかもなんか出てるのかなっていうイメージあったんですけどそうダンスバトルは大学内での、はいではいはいはい、バトルのコンテストとかもあったりとかしたし、はいはいはい、ダンスバトルの方が出てたかな<笑>その当時は<笑>、うん、そうそう 出に来たはるかもしてたしさんの状況のタイミングときっかけっていつ、うん、でしたっけきっかけっていうか26歳の時にあそっかそう26歳の時かそれまではだから関西で、うん、インストラクターの仕事そう、だから割と遅めに来た状況、ね、をしたのはほうほうほうほうそうで26歳までは本当に毎週ダンスのインストラクターとしてレッスンをしてた感じかな それほどねあの、うん、京都でしっかり教えてらっしゃって、関西にいる時から、ちょっと、ドリカムとかさ、黒鶏の、私はるかさんは正直、関西時代、あんまり知らなく接点がなくて。 ドリームスカンテルさんの、うん、ええ二千十一年のワンダーランドの時なのかな。ライブなんだろう。えー、っとワンダーランドっていう大きなライブツアーの時に、うんえー、ダンサーをね四五十人ぐらいたくさん出してくれるっていうなんかそういう企画があったんですよね。その時にそのたくさん出てるダンサーの中の一人として出会ったのがそうそうそう<笑>初めましてだったんですよね。そうそうはい。も, うものすごいなんか小柄で可愛らしいのに。<笑> 踊ったらっみたいな<笑>ファッションみたいな<笑>、はい、そるのでなんじゃこの人」ってなって「あ京都の人か」と思って<笑>そうそうそうそうこはあそうしうそうそのそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうう 関西にいるときにそういうまあ経験をさせてもらって大きいところでそのあのあ人前でお客さんの前で踊るっていうことにすごいなんか感激もしたしすごいなんか気持ちいいっていう楽しいっていう気持ちが溢れ出てめちゃくちゃいいライブだったんで ね, ねそうまあライブももちろんもちろん素敵であの場に立てたことがやっぱりすごいまあ自分にとってもまあ 大きなターニングポイントってそれ で, で26歳って言ったら結構前ね25歳も過ぎたところだからなんかこのままでいいんかなっていう気持ちになって、はいはいはいはい、で関西でのもちろん生活もすごいあの充実してたしただその毎週毎週同じルーティーンで過ごしてることにちょっとこう刺激がやっぱ。 なくなっってて、きちゃってでその当時はもう今はねあのいろんな関西でも関東でも同じダンスイベントが行われたりとかその全然普通になったけどやっぱりその当時は全然そういうのもなくって関西は関西関東は関東あんまりつながりが今ほどなかった。 うん、時やったから東京にそう行かなきゃインストラクター以外のお仕事をーアーティストさんと何かお仕事をするってい う, そ う, そ う, そ う, そうアーティストさんは大体もう東京に日本人に住んでらっしゃるので、うん、そうそうそ う, そ う, そ う, そう、うん、だからねなかなかそういうチャンスがなかったといえばそれがまあ本当に事実で、はいはいはい、でやっぱその当時そういうあの黒鳥ドリームズカムツールのその経験があったから、うん、なんかすごいそれが 自分にとっては新鮮でそうそうでやっぱ刺激を求めて意を決して状況を決断したって感じかな東京に来て一番最初は受けた大きなお仕事っていうのは AK さんだそうそうそれもオーディションだったからなかなか濃いメンツのオーマージンでした そ, そうなんですよ 上京してすぐむしろなんか家決まるちょっとその間みたいな感じにオーディションを受けて実、ね、力もねありますしいやいや早かったですねじゃあもう上京してまだ何か月もバイトせなあかんとかじゃなくて、うん、もういやいやまあアルバイトはしてたんやけど、まあはい、でもなんかそのコネクションがあるとはいえなんかお仕事なんか保証があって言ったわけではないから、はいはいはい、やっぱり私ももう26歳っていう年やから。はい すごいなんかメラメラしてたのその時は行、うん、ったらだとドロドロしてる場合じゃないとそうそうそう<笑>本当になんかもうそんな感じですごい行動力と熱の塊 で, で, です、ね、もうそうそうそうそうん